皆さんどうも光です。えっとですね、何が重よこれは。え一、ー、ヶ月前にあのドライビングスクール通ってるって言ってたでしょ。でその仮免の技能と学科試験が今日で。あ感情でうるさい。<笑>うるさいわ。勘弁してくれよ。まあ、実は火曜日やってんけど。 その技能の部分はもうえらい緊張しててもう途中で不合格になってあーもうどうしようって結構自信落ちてたけど今日はそのなんていうかえ落ち着いてもう花を 歌, う歌ったりとかまあ一言をしたりとまあそれをしてまああの集中でき落ち着いて集中できるからあの合格でいけて。 で。あのー、なんやろう。言って見られてるけど。ええー<笑>。で。あのー、音楽家試験も。五問、五十問の中で四十五問。つまり四十五点。取らないといけないんですよー。ほんで。ああ、感情線めっちゃうるさいよ、ほんまに。ええー。私、四十六点。でした。ああ、やったー。 すすごいい嬉しいんですよ今だから来週の火曜日は路上に入ります、なので大阪市内の皆さん、あの十分気をつけてください、<笑>そんな合格といっても、そんなうまくはないんで、あの…<笑>すみません、あの…でも頑張ります。ではまた